も皆さん6代目です今日はですねなんと福岡県の FBS さんテレビ局、えー、取材を受けましたしかも2年連続同じ時期に FBS さんテレビ出演ということで大変ありがたく思っておりますありがとうございます、えー、今回はですね 前回に引き続き、なんと、同じネタ、流行語大賞に絡んだ内容になっておりますので、まあ、畳はほぼ関係ないですけど、まあ一応、私もインタビューを受けておりますので、ちょこっと、のちょこっと、登場できるようです。あの、畳マンとして、この被り物を被らせてくださいと、まあ、言ってみたんですけど、 有効語対象より目立っちゃダメと、規格が薄れちゃうということで、えー、今回もボツになりました。なんとか隅っこの方に、こいつ、ミニチュアの畳 ま, まを置いとったらダメですかということまあいいですよということでしたので、ちょっと置いてたんですけど、どうもあのカメラの角度的にです、ね、見切れちゃってる。 残念もうすっごくこいつ落ち込んでましたんであのまあ運がいいことに最後少しだけ取り直しがありましてそれがあのまあほんの冒頭の挨拶部分っていう感じの取り直しだったんですけどその時にこいつ移動させてちょっと置いてたんで挨拶部分だけちらっとこいつ映ってるかもしれません。 えー、流行語大賞が発表が、まあ、火曜日ですかね、今度、えー。ということで、この時メンターワイドは、まあ、5時過ぎ、えー、5時過ぎくらいには、どっかに私が出てくると思います、まあ。時間があったら、ぜひ見てください。それでは題では6目した